レオパレスは遮音性と21に優れたお部屋をどんどん増やしていますご存知でしたかでだからどうしてあいい部屋増やしていますレオパレス21レオパレスのお部屋に は, 屋には最初からついてるんですご存知でしたか、うん、君たち君たち何年生これ義務がある 21, 21